お隣の真鶴町から参りましたボボンボンザメです昔伊藤のチームとコラボさせていただいた時以来なのでほんと数年ぶりにここで演舞させていただきます本日は鼓動時の音を演舞します人数がいつもよりちょっと少ないんですけれども元気いっぱい笑顔いっぱい演舞いたしますので応援よろしくお願いいたします お願いしますなず、ま、るボンボンさん